すげ滝の裏にこんな遺跡があったとはそれでここではどんな修行ここでキュービと戦うえキュービと戦うってまさか無茶なことするんじゃないでしょうね無茶しないでコントロールできると思うなバカ野郎この野郎ここは昔から人中力に選ばれた者が急ぎを行う神聖すぎる場所だ し, しかし ヤマト隊長俺はキュービの力をコントロールするためにここへ来たこれは俺にとっても大切なことだ逃げらんねナルトよしまずは美獣と対話するこの先にある建物に行くぞ この中へ入っていよいよだってばよ。ナルト、本当に。俺は一度行ったことは曲げねえよ。オーケー。それじゃあ、中に入るぜ。第四章、ナルト出生。 私をよく聞け説明ナルトお前に施された九尾の封印術はどんなのだ絶望封印術えっと師匠封印です師匠封印か立派なもんじゃねえか俺様の鉄鋼封印より硬いな やはり封印を解くんですねもしコントロールがうまくいかずキュービが完全復活したらどうするんですこの場所に閉じ込め封印するここはそういう場所でもあるここに封印するってしかしそうはならねえよ俺がやってみせっからよ ナルトよしそろそろ扉を閉めるこれからキュービットのやり取りを教えてやるナルトお前に簡単ルールは簡単 精神の中でキュービーと挨拶したらまず封印を解けるキュービーが封印から出てきたら自分のチャクラでキュービーのチャクラを捕まえて引っ張り抜けるチャクラはチャクラでしか捕まえられねえこの常識 九九尾尾から直接ーーのチャクラを奪えばいいそれ勝利言っとくがチャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぜこっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか説明はいらねえな 相変わらず目つき悪いなナルト貴様本当のお前はどこへ行った感じないぞここにいるだろうお前の目の前によ Thank、you 分かってるだろ《そうかわしの力をコントロールするつもりだな》 様も、戦いに参戦オーライおっちゃんのサポートがあれば有利に戦えるなら、まあ、俺はおっちゃんの力を借りるのも一つの手だ これは俺一人の力でやりたいこの戦いは絶対に負けられねえ。一人より二人でやった方が確実に決まってるサンキュービーノちゃん一緒に戦うってばよ OK 戦闘開始しなるべくここそれに難しくはまだやろうこの戦いはキュウリのチャクラを奪うが目的けど今のキュウリは本気でなんて聞まずはヤシの体力を消すでもいいですね出ないとチャクラは奪えませんキュウリの堤防はかなり不ュレそれをかわして近づくシレット分かったってばよ 八海と組んだら十尾の人中力と回ろうにも情けわしの力そう簡単にコントロールできると思うなよナルトこんな化け物が最高の努力をしてやる。うん は小さな存在。すげえ急に殺されるんじゃねえバ野郎この野郎貴様が死ぬもう一度呼び起こしてやるいつでも行けるぜティっッオーライ などできんお前はわしの憎しみの小さな一部に過ぎん ここにいていいのよナルト な, なんだどうしてこんなとこに人がそれになんで俺の名前を知ってるそっかそうよね 私が誰か当ててみて、ナルト。<笑>まさか。もうわかった。お, お前、九尾の正体だな。<笑><笑>なんという野蛮な笑い。 そんなにバけて俺を騙すつもりだったなキュの違ったっていってあっつはつあっ<笑>いきなりとついちゃったったくんなんだってば手てばね 生まれつきせっかちで早口だからつい変な口癖がついちゃって出ないようにはしてたんだけど興奮するとついねあなたは大丈夫だった私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけどそョウナと何も言わなかったのね まったくそう私はあなたのっずっとずっと会いたかったってばよ セーバーよかやっぱり私の子供ね。 なると<笑>お父さん 港には、もう会った父ちゃん父ちゃんなら前に出てきて九尾の暴走を抑えてくれたってばよあん時もすげえびっくりしたっけそうそういや母ちゃんはんで港は あなたがキュービの力をコントロールする時のために私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたのナルトの力になれるようにってそうだったのか何さっきから私の顔に何かついてるじゃあそういうんじゃなくて。 えっと母ちゃんが美人の人でよかったなってあらそりゃどうも髪は父親にだけど顔は私に似ちゃってごめんなさいねナルトなんで美人の母ちゃんにならん俺っては美男子ってことだろそれに。 母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだしそっちも似たかったってばよ<笑>私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ねそうなのじゃあ一人目はもちろんあなたのお父さんよ そういういこと何があのさあのさこれ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ父ちゃんとの馴れそめっていうやつは何だったのあ な, なんか恥ずかしいってばねあ手羽って言った興奮してる こういう時は「同様って言うんだってばねまた言った<笑><笑>私とミと湊が初めて出会ったのはまだ二人が幼なかった時 私は田里から引っ越してきた身でねアカデミーに転入してきたのよその時に私と湊トは一緒のクラスになった私から見た湊トの第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね 里のみんなに認められるほかげになりたいって夢を語ってたけど私には冗談に聞こえたっけなんで父ちゃんってばすっげえ強そうなのにそうねけど私はまだ若くて何も分かってなくて湊を見くびってた ある事件が起こるるまではねある事件私は自分の赤い髪が大嫌いだったけどその事件以来私はこの髪が好きになったの何があったんだってばよ 私には少し特別なチャクラがあってねそれを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの母ちゃんがさらわれた突然のことで大した抵抗もできず私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。 その時、連れ去られていく中で私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い紙を切って道に落としていったの敵に気づかれないようにね木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけどそれでもなかなか見つけられなかった。 私は国境のマニアまで連れて行かれてもうダメだと思ったでもその時そこだそう湊トが唯一駆けつけて私を助けてくれたの<音声>ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた きれいな髪だからすぐに気づいたって言ってくれたその時の湊はとても立派な忍者に見えた夢を叶える人だと思わせてくれた私を変えてくれる人だと思ったこの大嫌いだったただの赤い髪は。 私の中で運命の人を連れてきてくれた運命の赤い糸になってくれたそれ以来自分の髪を好きになったそして何より湊を大好きになった 私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの受け取ってくれるえナなるとあなたを愛してる愛してる 何だろうすっげえ安心するそれにすっげえ嬉しい ここは私にませるせばね飛べる わしをわしを怒らせたなナルトロまだこんだけの力がやっぱすげえやお前 ごめんな 少しの間、待っててくれやったわねナルトう ん, ん母ちゃんは今これで港のところへやっと行けるんでも行く前に。 あなたに言っておかなきゃならないことがあるのえナルトあなたが生まれた16年前の事件その真相を言っておくわ16年前の真相私はあなたの前人の人中力まずはそこからね きキュービの人中力だった母ちゃんがそう私はキュービの器となるため今は亡き渦潮の里から木ノ葉に連れてこられたのキュービはちょちょっと待ってくれ 渦潮の里からら連れてこられてたそれに器ってどういうことだよ渦潮隠れは封印術を得意とする一族でね木の葉とは特別に深い関係にあったのそしてその一族の中でも私は特に九尾を抑え込める強いチャクラを持っていた だから、母ちゃんがキュービの器に決まったってのかそうよだよそれなんなんだよそれはそれじゃまるで物扱いじゃねえか連れてこられた時に事実を知らされてなかったしそれを聞いた時は私もショックだった 人中力のプレッシャー孤独感いろんな意志が降りかかって潰されそうになったでもねそんな時に私の前任の人中力だった渦巻美斗様が教えてくれたの私たちは キュービの器としてここへ来たでもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいってそうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。 なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだったうん<笑>もう鳴門 あなたが泣くことないじゃないあれ何16年前に木の葉を襲ったキュービの事件あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんは言ってたそれなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ父さんから 詳しくは聞かされてないよねそっか湊は時間が足りなかったのね確かにそう16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた じゃあ、なんでその面の男そいつはなぜだかは分からないけど知ってたの何を人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機械を知っていたそこを狙われてキュービを奪われた封印が弱まる唯一の機械 何だってばよ、それ<笑>出産よ人中力の女性が妊娠をし出産を迎えるまでの約10か月の間<笑>封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために 美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの16年前の10月10日私は三代目様の命のもと里から離れた結界の中で出産をすることになったこれは 出産の際にもし封印が解けてキュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置湊も出産には立ち会ってくれることになって準備は着々と進んでいったわ出産に関しては極秘事項だったけどね ななら俺は先に行くけど問題ないよねもし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ俺もすぐに駆けつけるからもう分かってるってそれと木の葉の門に迎えの忍びがいるからちゃんと連れてきてもらうようにねあとは「湊私のこと子供扱いしてる?」いやそんなことはないよないけどほんと。本当 いつまでたってもその性格は治らないわね心配無用私は大丈夫だからさっさと先に行って用意しておかしないい私たちはこれから親になるんだからおたおたしてたらナルトに笑われるわよそうだねナルトに情けない姿は見せられないなでしょわかったよそれじゃあ先に行ってるから後で結界の中で会おう 慌てる気持ちはなんとなくわかるけどでももう少しで会えるね こんにちは 使いの方ですか、はい、す, すみませんもう少し待っててもらえますか大丈夫ですよ。 大丈夫ですわかりましたこちらの準備は整っています行きましょういよいよね<笑>緊張してきた<笑>そうして私は結界に向かった 結界の中では湊や医療忍者の方が揃っててね正直初めてのことだったから不安はあった封印の心配もあったしでも湊がずっとそばにいてくれて私の不安を和らげてくれたの。 父ちゃんがそれからはうんちょっと大変だったわね男のあなたには分からないと思うけど<笑>母ちゃんでも大変だってことあったんだな そそりゃそうよ、なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いしなかなか産まれないしキュービーも暴れだすし。 でも少しずつ少しずつ元気な産声と一緒にあなたが生まれた。 俺も今日から父親だなるとやっと会えたよし出産したばかりで大変だけどキュービーを完全に抑え込むよ。 四代目ゲミナト人中力から離れろでなければこの子の寿命は一分で終わるおお前はクシュまだキュービの封印がさっさと人中力から離れろガキがどうなってもいいのか 落ち着くんだそれはお前だ俺は最高に冷静だ。 ナルトに怪我はない無理やり平石心の術を使わされた狙いは苦しん引き離されたか急がないと何のつもりなど。 前からキュービを引き出しこの葉を潰す何んだフ<笑>出産でキュービの封印は弱まるそして最も厄介な港を今は遠ざけたお前を救う者は誰もいない<笑>このわずかな隙をどれほど待ったことか。 Oi, Kui! 族とは美獣を抜かれてもすぐには死なないか九尾の人中力だったお前だこいつで始末してやる。 健康なだけはあるだが遅かったなミナトナルトナルトは無事なのああ、無事だよ今は安全なところにいるよ すぐに戻ってくれよ<音声>俺に気づいたか 丈夫。 もう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのに、そんなもの買ってきて。本当、気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど、絶対喜ぶよな。 も<笑>うえい今う<笑>ん動いた<笑>ほらやっぱり喜んでるんだよ<笑>偶然じゃない偶然でもいいよナルトが喜んでくれてるなら。 言ってることがめちゃくちゃ生まれてきたらいっぱい遊ぼうなナルト<笑>そうね生まれてきたらずっと一緒に。 すぐ俺が父親か。ねえ、どっちに似てると思う。どっちでもいいよ。俺たちの子供なんだから。<音楽>なると、お前に会える時が待ち遠しいよ。 早く会いたい、ナルト。 大丈夫かい。港。ここまでは何とかできたけど俺のチャクラはもう。 なななければらいものがある大切なものが大切なものがある守るべきものがある限り俺は最後まで諦めない またやれ 四オカゲにしてくれた君の男にしてくれたそしてこの子の親にしてくれたそれなのにみなとそんな顔しないで私は 嬉しいのあなたに愛されてるそれに今日はこの子の誕生日なんだから何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像。 したら幸せだってこと以外想像できないんだもんただ心残りがあるとすれば大きくなったナルトを見てみたかったな 九尾と一緒に心中する必要はないよ君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ<笑>君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する八家封印に組み込んでね そしてキュービーは俺が道連れにする陣中力でない俺ができる封印術は式封じででもあの術は実者がそれともう一つ俺に封印するキュービーは半分だけ。 俺だけの力は物理的に封印しきれないそして戦略的にもできない君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって美獣バランスが崩れてダメだ四季封なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。 九のもう半分は<音楽>世界の変革と災いその時の救世主が予言の子ですかそしてそれが俺かもしれないと マルトに封印する八家封印でね<笑>君の言いたいこともわかるでもジライア先生の言っていた世界の変革のことそしてそれに伴って起こる災いのこと したことがつある君を襲った面の男奴は必ず災いをもたらすそしてそれを止めるのはこの子だ人中力として未来を切り開いてくれるなぜか そう確信したんだ湊斗でも<笑>この子を信じよう たちの息子なんだから。 捨てることそれは子供を捨てるのと同じだよ国が崩壊した君ならそのことがよく分かるだろう国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるかそれに俺たち家族は。 《それと俺が生きていたところで君には勝てない》母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。 母親の役目だよこれは君のためだけじゃないナルトのためにやるんだ息子のためなら死んだっていいそれは父親でもできる役目だ キュービをナルトへ封印する。 ででもできる役目だって言ったのにじゃあ母親ならなおさらでしょう<笑>分かったわ夫婦喧嘩で私が負けたのは 初めてね。それだけあなたが本気だった。 俺のチャクラを。 自分は会えない今ナルトに言いたいことを言っておこう。 入って温まることそれと夜更かししないでいっぱい寝ることそれからお友達を作りなさいいっぱいじゃなくていいから本当に信頼できるお友達を。 数人でいいのそれとお母さんは苦手だったけど勉強や忍術をしっかりやりなさいただし得意不得意が誰しもあるものだから 言わなくても落ち込まないでいいからねアカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさいああそれと大切なことを忍びの参勤について特にお金の貸し借りには気をつけることを。 任務菌はちゃんと貯金することそれとお酒は二十歳になってから飲みすぎては体に触るからほどほどにすることそれと残金で問題なのが女。 母さんは女だからよくは分からないけどとにかくこの世は男と女しかいないから女の人に興味を持つことになっちゃうけど変な女に。 引っかからないようにね母さんのような女を見つけなさいそれと参勤といえばもう一つジライア先生には気をつけなさいってばね ごめんね。 あなたをキュービの器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど。 父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよそりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよなんとなくしかでも今は分かる自分の命を 俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん俺の器にも九尾より先に愛情が入ってるって分かったからだから俺も幸せだ父ちゃんと母ちゃんの子でよかった湊斗聞いてる 私たちの思いちゃんとこの子に届いてたよナルト私を母にしてくれてありがとう湊を父にしてくれてありがとう私たちの元に生まれてきてくれて 本当に… ばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ風呂は好きだから安心してくれ温泉にもよく行ってるそれにいつもいっぱい寝てるしよつうか寝すぎぐらいだってばよ友達に関しちゃ いいやつらがいっぱいできたんだ母ちゃんにも合わせてやりたかったなただ一人だけうまくいかねえやつがいいんだけどよ勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだもちろん落ち込んではねえってばよ アカデミー自体は先生や先輩といろいろあったけど今ではみんな尊敬してる忍<音楽>びの三級はジライア先生に教えてもらった確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど俺の忍びとしての生き方も教えてくれた 偉大な忍びだってばよ俺は木の葉の忍者渦巻ナルトだ夢は火影の名を受け継ぐことそんで先代のどの火影をも超えてやることそんで 父ちゃんよりかっけい男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。<音声>おっしゃっ。うわあ。何があった。うまくいったの。 とにかくいろいろあっていいよ<笑>そうかそういうことか了解お前の顔今了解<笑>一体何があったの それは次の機会に説明するってよ Alright.。オーライえ 俺を産んでくれてありがとう。 戦争《ああお前にはまだ説明していなかったな》《もうじきそうだなあと数日以内にこの世は戦乱》《第四次人海大戦》 移重をかけた戦いだだが安心しろキュウビを殺したりはしないキュウビにはお前をぶつける約束だからだ とはいえお前は目を移植したパン今しばらくここで静養しておけ 成就寸前もうすぐだ第五章暗躍する者なるほどね。 なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラを手に入れることができて。<笑>キュービチャクラを物にできたことも、確かに嬉しいことだろうけど、それより、母親に会えたことが、ナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。 よう、キュービィチャクラはどんなもんだいキュービィのチャクラは、俺の中の別の場所に取ってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービィのチャクラを呼び出して、俺の力にする。ん<音>こんな感じでな。これが、キュービィのおかげで急激パワーアップ 何それで隠れてるつもりかよ何か別のチャクラを感じるのか感じるんだな別の存在それに気づかぬ俺は存在チャクラじゃないなんかこうモヤモヤした悪意みたいのを感じるそれだその憎しみや悪の感情を感じ取るようですね お前は赤月のサメ野郎なぜだあの時お前はあなたと戦っている最中隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった何キリガれの術八<笑>尾… あなたのそばにいたおかげで忍び連合の情報を随分と集めることができました感謝しますよ<笑>あいつ情報を持って逃げるつもりか逃がさないよ真実の滝だとナルトはそんな危険な場所に向かったってのかえ ええ青春の中でもがく若者を放ってはおけないナルトのもて俺を走るぞこの人ちょっとあれなんですみませんいえ行くぞアオーバーああやっぱり俺も行くんですね